こんにちは、野菜の日チャンネルです今日は水分の代わりにすりおろしたズッキーニを入れて綺麗な緑色のフォカッチャを作ります短時間で作れて、もちっと弾力のある美味しい食事パンになります最後までぜひご覧くださいズッキーニは緑色のものを用意してください すりおろして容器に入れます他の材料を全部入れて混ぜ合わせますズッキーニによって水分が多少変わりますので 生地が柔らかくなるまで追加してくださいよく混ざると生地全体が綺麗な緑色になってしっとりします気温が暖かくなってきたので今日は室温で発酵させます今回は容器いっぱいに広げて蓋をして このまま室温で2倍になるまで置きます気温が低いときはいつものようにお湯で温めてください発酵すると生地の表面はふわふわになって側面から見ると生地は2倍の厚さになっています 生地には細かな気泡が見られますので、そこも確認してください。生地を取り出したら、全体に強力粉をたっぷりつけて生地の空気を出します。 4等分に切り分けます切り分けた生地のしわのない部分を広げるように丸めたら手で押して直径1 0ンチくらいに平たくします。 このパンは二次発酵は取らずに15分休ませるだけで十分です。天板に等間隔に並べて15分置きます。飾り用のズッキーニは薄い輪切りにしておきます。 15分たって生地が少し膨らんだら表面に指を差し込んで56個の穴を開けますオリーブオイルを穴に流し込んで生地全体に塗ります。 最後に薄く切ったズッキーニをのせます。ズッキーニ入りのパンなんて想像がつかないかもしれませんが、想像以上の美味しさになります。すぐに200度に予熱をしたオーブンで15分焼きます。これで焼き上がりです。 綺麗な緑色のフォカッチャが焼き上がりました。生地はもっちりと弾力があって、とっても美味しいですよ。食べやすいように小さく分割して焼きましたが、大きく焼くのもおすすめです。ぜひ作ってみてくださいね。 作り方のまとめ。ズッキーニをすりおろす。材料を全部入れて、全体が緑色になるまで混ぜ込む。生地を広げて2倍になるまで一時発酵。生地のガス抜きをして4等分に切り分ける。丸めて手で押して15分休ませる。生地の表面に5、6個の穴を開ける。オリーブオイルをかけて、生地全体に伸ばす。 薄切りのズッキーニをのせて200度に予熱をしたオーブンで15分焼いて完成です。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。